はい、ええー、五月の十二日金曜日の朝のダチョウの見回り行きます。おはようございます。おはようございます。はい、みたらしちゃんです。それではいく。なんかピンマイクの方が。うん。 二人の会話がすっきり聞こえてああいいですねってあ、コメントがありましたそう、カバーのアイコンの人ありがとうございますマイクやっぱりあった方がいいですね、うん、こっちもあんまりね、声をはらなくていいしねそうだね離<笑>れてても何か入るのかそう、一 100… 人音とか入ってるかもしれないそう、たまに入ってるうん。あのおじいちゃん対応してる声とか<笑>うんうんはい 空いてます戻すのはさ、うん、軽いけどさ、うん、開けんの重いよ、ね、そうね 雨, が雨の後はなぜかまた何かスプレーをして軽く開けられるようにします55 そうそう。 おはようよ。ここに2個あったってこと。そうだと思うよ。すごいな。庭とも産んだのね。すごいね君たち。これは14。4。よいしょ。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようだちょうくん。 いつも卵が、それはサムネイルか、サムネできだな。この画像を切り取ってサムネにしようよ。よいしょ。はい、どっちもいいですね。はい、どっちがどっちのメスですか。えー、それは。それはちょっとわかんないんですよね。なるほど、そう。よいしょ。わかるのは。鈴葉さんぐらいですか。 あと三十三。まあ一匹しかいなかったらわかる。そうね。三十三とシングリと十六もわかると思う。で二個ゲット。いいでしょ。目の前で産んでくれればね、あのああのウェスがこの卵を産んだってわかるんですけど。確かに。でかもうそのままや。それで覚えられるんだけど。 風が冷たい。ああ涼しいですね今日は。天気予報で今日大阪は二十六度って書いてます。へえー。大阪。そう大阪。<笑>なんで大阪？おはよう。おはようみんな。元気。卵は。はパーってやっちゃだめよ。はいバイファッコちゃん。 大丈夫かーはい、ないですないですね失礼します泣いてる誰かまだ泣いてるのを間近で撮ったことない ああ、私は何回か撮りました。でもすぐ終わっちゃうんだよ。ねごめ、ん、おはよう。卵がない。おはよう。おはよう。お, うおう。まだスプダは顔がでかい。 あ、スクラじゃねえ<笑>まだショーンだってわかるうんうん あ, あフリスのダメージが今足にマジ重たい昨日から足が重たいんですよ<笑>なるほどさてごとりはあるかそそろそろ あっちの4パドックまで見て終わりかな。おはようございます。ごます卵ありがとうございます。あ、卵2つありがとうございます。い芋。さ<笑>てメスの方は。あ。 いつもついすみません。めん、ね、これね。最近全然生まれないです、ねね。いつも何か申し訳ないです ね, ね。ありがとうございます。最近サボりでそこ全然産んでくれません。おはよう。ふだくん。あれわかんないです。<笑>サンはしゃがんでパタパタパタ。はい。 ということで、朝のダチョウ牧場見回りでした。バイバーイ。